井上真央が主演を務める金曜ドラマ、100万回言えばよかった。毎週金曜夜10時10時54分 TBSK の公式インスタグラムが2月18日に更新。同作に出演する佐藤健とカリナのオフショットが公開され、反響を呼んでいる。四角どこか見覚えのあるコンビ佐藤健カリナのツーショットツーショット。 同ドラマは、運命だと思った相手を突然失った主人公相岩結衣、井上、と、優位の恋人で不可解な事件に巻き込まれて幽霊になった男長や直義、佐藤、なぜかなおきが見えてしまうために、二人の運命に寄り添わざるを得ない刑事魚住城、松山健一を中心に描く、切なくて温かいファンタジーラブストーリー。 カリナは物語の重要なキーパーソンである優ーと直樹が佐藤屋施設で共に過ごした小崎く桜を演じている。ドラマ公式インスタグラムではどこか見覚えのあるコンビ皆さんのリクエストにお答えしてツーショットをゲット。現場でもこのお二人が揃うとやはり抜群の安定感。 ちょっぴり懐かしい気持ちになるそんな一枚でしたという言葉とともに佐藤とカリナのツーショットを披露。恋つずというハッシュタグで説明されている通り二人は恋は続くよどこまでも2020年 TBSK で共演しておりカリナは佐藤を演じるドエス石の姉を演じていた懐かしい姉弟にショットにファンからは恋つずだ最高すぎる天道姉弟だ